麻生医療センターだより、第11回は新年度についてをテーマにお伝えします。お話を伺うのは、会斐院長先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 えー、4月から平成30年度がスタートしましたが、まあ、人事など新しい体制で新年度を迎えられたと思います、はい、あの今年度は新しく3名の先生方がいらっしゃったそうですね、はいはい、あの今回4月からですね、はいえー、今お話をいただいたように3名の先生を迎えることができました、うんはいえー、まずお一人目が、えー、循環器内科部長に宮本新三先生が来ていただきました、はい、宮本先生は全認知が済生会熊本病院の循環器の副部長を されていた先生です、うん、で、もう一方が、えー、循環器内科に木村雄一先生が来ていただきました、うんえー、従来通り循環器の専門医が二人体制で対応できるようになると思います、うん、それからもう一人、えー、内科の、えー、ドクターで佐藤智秀先生が来ていただきました、うん、合計三名の先生が来ていただきましたので、えー、医師としてはまあ従来と同じように救命体制の常勤で対応していこうと思っています、うんうん えー、と私はこの4月に、えー、麻生医療センターに赴任しました宮本といいます、えー、熊本市の出身で、うん、大学を平成5年に卒業しておりますので今年で医師歴26年目ということになります、うん、大学卒業した後は熊本大学の循環器内科に入局させていただきましたので、えー、熊本県内もとより熊本県外でもですねお仕事をさせていただく機会を得ました、うん、で、えー、ここに来る直近は 再生海熊本病院に9年間勤務をしておりました麻生医療センターには高度医療機器がたくさん導入されておりますので特に私たちの領域でありますと血管増出に素晴らしい機械が入っております熊本市内と同じ機械が入っておりますですから強心症でありますとか急性心筋梗塞これに対する血管内治療いわゆるカテーテル治療と言いますけれどもこれに対する治療が当院で可能になっております また、除脈性不整脈などの病気に関してはですねペースメーカー植え込み術というのができておりますので、まあ、気になる症状がありましたらどうか当該外来にですね来ていただければというふうに思っております。 えっと、私は医師になりまして今10年目っていう形になるんですけれどもも、えっともと熊本大学の方を卒業しましてでその後、えー、国立病院機構、えー、熊本医療センターさんですね、うん、そちらとあとは熊本大学病院の方で2年間の研修を行いましてで今所属しておりますあの熊本大学病院の循環器内科の方に入局してっていう形になります。 でその後日赤熊本赤十字病院さんの循環器内科の方で2年勤めましてでその後大学病院の方にまた戻ってで、まあ、大学院生として博士号を取得した後こちらの病院に赴任させていただいてっていう形になります。えー、と循環器疾患というののはは非常にやはり救急の まあ、疾患が多いというととうころですもちろん、えー、夜間もそうですし、えー、休日対応なども必要になる場面もあるかと思います。で、えー、っとただ、えー、それだけじゃなくてですね、まあ、特に心不全の領域などあの慢性疾患の部門に入ってきますので。 まあ、入院を繰り返すそういった方もいらっしゃるわけですし、あとは、えーまあ、家に帰ってからのです、ね、ケアですとか、そういった、えー、急性期治療のみならずです、ね、患者様のご家族のケアも含めまして、まあ、全人的な医療が求められるかなと思いますので、そこに、えーまあ、熱意を持って、医療に臨んでいこうかなというふうに思っています。 今ですね私は今医師7年目となるんですけれども初期研修医を熊本赤十字病院で2年間過ごさせていただきましてその後熊郡公立多良木病院というところで2年間内科として過ごさせていただきましたその後去年までですね天、うん、草市立新和病院というところで内科として勤務させていただきました 17年目、今年から麻生医療センターでお世話になっているところです。あの、実は私の祖父がですね、ちょうど麻生の一宮に住んでおりまして。まあ、九十歳と高齢ながらですね。あの、一人で歩いたりとか、認知症もない元気なじいちゃんなんですけれども。 まあ、私のちっちゃい頃からですね一応この一宮麻生医療センター周辺が、まあ、生活区域でしていろいろ麻生神社ですとか足を運んだり、まあ、近くのスーパーですとかに行かせていただいて、うん、非常になじみ深い土地でございます。まあ、育ててくださった、まあ お礼と言いますか、うん、恩返しにですね。ま医、あ、師7年目としてですね、うん。何か地域の皆様に関連できればと思って仕事をさせていただこうかと思っております。はいえー、今回は新年度についておテーマにお話を伺いました、えー、今年の8月でここ阿蘇医療センターは丸4年を迎えますが、あの年々医療体制などは充実してきていると思いますが、いかがでしょうか？はい あのまずその前に、えー、この4年間は、えー、私が院長とそれからこの4年間は特に、えー、急性期の患者さん特に脳卒中や心筋梗塞の患者さんにここ阿蘇の地で治療ができるような体制を 整備させていたただきましたし、もう一つは熊本地震という大きな災害に対応できるような災害拠点病院としての役割も担、えー、わせてうまく切り抜けれたんじゃないかなと思っています。うん、今後の4年間、まあ、次の4年間はですね、はい、新たな麻生事業管理者としていくつかの目標を掲げています。 その一つはまあ急性期の治療に関してはある程度の体制が整ったと思うんですが、うんまあ、それ以外の慢性期の疾患やそれから医療とそれから介護や福祉をつなぐような役割の病院作りをしていけないかなと思っています。また当院が麻生医療センターという名前を付けさせていただきましたけれどもこのセンターが麻生市の医療のセンターだけではなくてセンターだけではなくて この麻生県域全体の医療や介護や福祉のセンターとなれるような仕組みづくりを作っていけないかなというふうに考えていますさらに、まあ、が癌の患者さんの治療に関して今までなかなかこの阿蘇地区でその治療ができなかったのでこの麻生エリアでがんの治療のがある程度充実できるような体制も作っていきたいと思います、うん その中でがんサロンというのは患者さんたちの会であってが、うんの疾患を、まあ、患った患者さんたちがお互いに自分たちの治療の経験とか、うん、そういったものを話し合う場にできないかなということで第2木曜日の1時半から今年の4月から「がんサロン笑顔という名前で開催をしていくことになりました。 あのぜひあのそちらにも多くの皆さんに参加してしたい、ね、そうですねですねはい、はいえー、今回の麻生医療センターだよりは新年度についてをテーマにお伝えしましたどうもありがとうございました。うん